平成28年9月25日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で穀物の豊作に感謝する頼み祭が行われました。この日の神事は、4月に発生した熊本地震で、老門をはじめ拝殿などが倒壊したために、仮の拝殿で宮壮大や神社関係者らおよそ70人が参列して行われました。神事では、 今年採れた稲穂や海の幸、山の幸を神前に備えて阿蘇宮司がノリトを読み上げ、五穀豊穣に感謝しましたこの頼み祭は、今年採れた稲穂などを神前に備えて豊作に感謝するもので春の田作り祭、り、夏の温打祭りとともに阿蘇神社三大祭りの一つで 阿蘇の濃厚祭事として国の重要無形民俗文化財の指定を受けています神事の後、境内に土俵を設けて岩の相撲があり今年の夏祭りで神輿を担いだ氏子らが相撲を取り勝負がつくと行事役の神官が勝負ありというと勝った力士が岩に可能と言っていました岩のの相撲に可能<笑> 頼み祭の最大の呼び物で参道を馬に乗って駆け抜け的をめがけて矢を放つやぶさめは楼門の倒壊で馬の走路確保が難しいとあって今年は中止となりましたがこの日も大勢の観光客たちが訪れて倒壊した拝殿などを眺めたりしていました。